櫻井幸子さんおめでとう<音楽> I'm not good. コンサートとかは本当夢でですすね、ねやりたいです、ね、人の見てる時にぷるっと寒気がする時あってすんごい な, そのなんか人をこんなに寄せつける力とかあってすごいなと思うんで自分でもやるときは本当人を震えさすような感じのコンサートにしたいなと思いますやった時にはいろんな人のコンサートとかも見てお芝居なんかも見て自分にいいところを吸収していきたいなって。 映画な ん, かなんか面白いんですよ超能力とかでそこでちょっと私のイメージからあのファンの子とか見た時とかも結構びっくりしちゃう部分ってあると思うんでちょっと楽しみですねいろんなあこんなところもあるんだそういうとこ見てほしいから撮影に入るのも楽しみだし本当にこの映画が決まって嬉しいなって思う 私夢見る15歳あったらいいと思うものライト窓変身する壁割れないガラス柔らかい鉄濡れない服あったらいいなイオンテクノロジーならできるかも先端技術の島津です アアクアフレッシュ3はなぜピンクホワイトブルーの3色なんでしょう「アクアフレッシュ3」ー綺麗な息で青白く思考を取って虫歯を防ぐ3つの効果だから3色「アクアフレッシュ3」 パナップが90年夏をお知らせいたしますグ<咳>リコの「パナップ」。